い、けるい、けるおいで、ペン、おいる下にラがあるから、ペン、おい、こン、おい、ペン、おい、ペン、おい、ペン、おい、ペン、おい、ペン、おい、ペン、おい、ペン、おい、ン、おい、ペン、おン、おい、ペン、い、ン、おい、ン、い、ペン、おい、ペておい、ペン、い、ペン、おい、ペい、ペン、おい、ペン、あい、ペン、おい、おい、お いと今ショートパターカッよショートパターカ Use me. Use me.、Okay. ン見ろ見ろ見ろ見ろあれあれなんド。よベッカディフェンディフェンディフェンディフェンディフェンディフェンディ守れ守れ守れよし行くぞ行くぞあの左手きゅうすね左手 左, 手 左, 手 左, 手左手れ左左左左のゾンビ3人3人 No you traitorNo youNo youNo、no, no. no, you, no, you. バッてバックバックババックバックバックバックバックバックバック オールドウィーバ ー, ー、オールドウィーバ ー, ー、オールドウィーバー、オールドウィーバー、オ逃げろ、ウィーバー、オィーバー、オールドウィーバー、オィーバー、オールドウィーバー、オールィーバー、オールドウてーバー、オールドウィーバー、オールドーバー、オールドウィーバー、オーーー、オールドウィードィーバー、ールドウィーバー、ィーバー、スールィーバー、オィーバー、オールドウィーバー、オールドウィーバィ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 Guys, there's a two gaps. You have to jump. Watch your step. Watch your step. Watch your step. Watch your step. watch your step. Watch your step step your your Jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump. jump He told you what you're doing. Oh no. Get inside. Get inside. Everyone, get inside. Get inside. s t r e e t fire. 危ないよ<笑><音声><音声> me 一度、もう一度、もう一度、もう一度、good も e 一度、もう一度、もう一度、もう一度、も go 度、もう一度、もう一度、もう一度、も o 一度、もう o 度、もう一度、も go 度、o t 一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、う一う一度、もう一度、ももう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、ううも あと足元気をつけて足元まだまだまだまだジャンプジャンプちゃんとジャンプしてド北東グドグみんなド北東グド北。おグドアおお大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫だ問題ね問題ねえケペケペケペケペケペケペケペケ ペ, ペ, ペ, ペ, ペ, ペ, ペ, ペ, ペ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 With him, with him, with him. I spent a、yes, lot of time doing this. Ah,、uh, I got there. Very nice, I got there. Congratulations, you're a first win. No, you said. You got fire. You. Good. Jump, jump, jump, G -G. jump, jump, jump, jump,、so, jump.、Like、wow. Wow! Wow! <laughs> wow! You guys win! <laughs> nice to ya. I l Nice win. Wow.